皆さん、こんにちは。この動画では、電子ペンの状態検出を例として、ST の MEMS センサーに内蔵された機械学習コアの設定手順を説明いたします。アイディアを思いついたとき、一行のコードも書くことなく、わずか15分ほどで実現性の確認を行うことができます。ターゲットとするアプリケーションの一例として、アクティブ式の電子ペンを想定してみましょう。 タブレットなどで利用される電子ペンは小型軽量化のために内蔵される電池容量が限られています。そのため加速度センサーを利用してペン自体の使用状態を検出することで効率的な電源管理を実現し電池の消費量を低減することができます。今回の例ではこのような電子ペンの使用状態を使用していないステディ ユーザーがペンを手に持っているが作業は行っていない。アイドル。実際に電子ペンとして使用されている。ライティングの3つの状態に分類してみます。そしてこれら3つの動作状態を検出するため、機械学習コアを利用した判定アルゴリズムを実際に作成してみたいと思います。まずは使用するツールをご紹介します。ハードウェアとしては、 メムスセンサー評価用のプロフェッショナルメムスツールを使用します。これは STM32 マイコンを搭載したマザーボード STEVAL MKI109V3 とセンサーを搭載したアダプターボードを組み合わせて使用する ST 製メムスセンサー用の基本的な評価ボードです。アダプターボードは各種センサー用がラインナップされていますが今回は 機械学習コアを内蔵の4製品の中から、6軸センサー LSM6DSOX を搭載した STEVAL MKI197V1 を使用します。一方、ソフトウェアですが、i ニコ GUI という MEMS センサー評価用の専用ソフトウェアを使用します。無料でダウンロード及び使用いただくことができるもので、Windows 版だけでなく、 MacOS や Linux 版も用意されていますこのソフトウェアは先ほどのプロフェッショナル m e m ツールに完全に対応しておりセンサーのデータリードログファイルの保存全レジスタのリードライトをはじめとして機械学習コアの設定を行うことができる唯一のツールですそれでは具体的な手順を見ていきましょう機械学習コアの設定はこの図に示すような 5つのステップで簡単に行うことができますまず最初に判定したい状態ごとにセンサーのログデータを収集しますでは実際に作業を始めてみましょうボードのセットアップを行います非常に簡易的で見た目も悪いですがまずはアイデアを思いついた直後の初期検討という想定でこのように評価ボードをペンに取り付けてみました もちろん、最終的にはペンの形状とセンサーの搭載位置、基板の機械的な設計などが結果に影響しますただしあくまでも初期検討段階であればこのようなセットアップでも始められますさてボードを USB ケーブルでパソコンに接続しボード上の青い LED が点灯したら準備完了ですボードを接続したらユニコを起動します 最初にデバイスの選択画面が出ますので i n ネ m o イナーシャルモジュールのリストから今回使用する LSM6DSOX を選択しセレクトデバイスボタンを押しますユニコのメインウィンドウが開きましたまず最初にオプションタブを選びセンサーの設定を行います加速度センサーのフルスケールは初期値の 2G のままアウトプットデータレートは 26Hz を選びます ジャイロは今回使用しないのでパワーダウンのままとしておきます。設定が完了したらスタートボタンを押します。この状態でプロットを開くとこのように加速度センサーの動作を確認することができます。次にロードセーブタブを開きログファイルの設定を行います。ブラウズボタンをクリックしログファイルの保存場所とファイルネームを設定します。 最初は静止した状態ステーブルのログを記録するのでファイルネームはステーブルとしておきましょう次にログファイルに記録するデータをこれらのチェックボックスで選択します今回はアクセラレーションのみを残して他はすべてオフしますこれで準備が整いました ボードがログを取りたい状態、つまり静止していることを確認し、スタートボタンを押すとログの記録が開始されます。簡単な動作確認であれば、1分くらいログを取れば十分です。ストップボタンを押すとログの記録が停止されます。これで静止の状態のログが記録できました。次はボードを手に持っている状態、アイドルの状態でログを取ります。 ファイル名はアイドルとしておきますボードを手に持ちスタートボタンを押します同様に1分ほどこの状態でログを取ってみましょうこれでアイドルの状態のログが取れました最後はペンで文字を書いている状態ライティングのログを取ります ファイル名はライティングとしておきますボードを手に持ち文字を書いているような動作をしながらスタートボタンを押しますこれでライティングの状態のログも取れました以上で機械学習を行うためのベースとなるログファイルがすべて取得できました 続いて取得したログにラベルを付加しながらユニコ GUI の機械学習コアツールに読み込み特徴量の演算などを行います。その上で機械学習を実行しディシジョンツリーを生成します。では引き続き作業の様子をご覧ください。まずユニコのメイン画面から MLC ツールを起動します。最初に データパターンタブで先ほど取得したログファイルを読み込んでいきます。ブラウズボタンからこのようにして先ほど記録したログファイルを選択していきます。まず最初にステーブルテキストを読み込んでみましょう。読み込めたらこちらのボックスでクラス名をつけていきます。このデータにはステーブルとクラス名をつけてみます。そしてロードボタンを押します。 同様の手順で、アイドルテキストを読み込み、クラス名をアイドルと名付け、ロードします。さらに、ライティングも同様に読み込みます。これで全てのログの読み込みとラベル付けができました。次に、コンフィグレーションタブに飛び、 機械学習コアの設定を行っていきますまずはターゲットデバイスとして LSM6DSOX を選びます次に機械学習コアの ODR を 26Hz に設定します機械学習コアへの入力は加速度センサーのみなのでアクセラロメーターオンリーを選びフルスケールを 2GODR を 26Hz としますこれらは ログを取得した際のセンサーの設定と一致させてください。次に、作成するディシロンツリーの数は1つ。ウィンドウレングスは、26Hz で1秒間とする場合、26サンプルを選びます。デジタルフィルターは今回は使用しないので、何もせずに次へ進みます。 そして次が特徴量の選択です今回は各状態の判定のために軸ごとの平均値さらにベクトルの分散を使うことで判定ができると考えられるのでこうして平均値とベククトルの分散にチェックを入れますログファイルに対する特徴量の演算結果を中間ファイルに保存しておきます。 適当な名前を付けてセーブをしてくださいそして設定した3つのクラス判定すべき状態に対する出力コードを設定します今回はデフォルトのままとしておきますステーブルの場合は0アイドルは4ライティングの場合は8という出力コードがそれぞれ割り当てられます ここでいよいよログファイルから学習をして Decision ツリーを生成します。この青い Generate ボタンをクリックすると一瞬で機械学習が完了します。学習結果はこのウィンドウに表示されています。これが Decision ツリー。下の方には近同行列なども表示されます。次に 各クラス出力に対するメタクラシファイヤーを設定する場合は、ここで設定が可能です。今回の場合はゼロとしておきます。最終結果として Decision Tree を含む設定ファイルを保存します。.ucf というユニコ独自のファイル形式で保存されます。以上で機械学習コアの設定は完了です。 最後に生成されたディシジョンツリーをセンサー上に書き込み実行して動作確認を行います。必要であればこの作業を繰り返すことでより精度の高いディシジョンツリーを得ることができます。それでは作業の様子をご覧ください。では先ほど作成したディシジョンツリーをセンサーに読み込んで動作確認をしてみましょう。まずユニコのロードセーブタブを開き コンンンフィグレーーションのロードボタンをククリックします先ほど機械学習をした結果を保存した .ucf ファイルを選択しオープンしますここに「ローデッド」と表示されれば ucf ファイルにより新しい設定がセンサーに書き込まれ d e c i s i o n ーも動作をし始めていますその結果を確認するにはまずスタートボタンを押してからデータを開きます するとこのようにリアルタイムにセンサーデータが数値で表示されています。このウィンドウの下部には Decision3 の結果も表示されています。今回作成した Decision3 は一つなのでこの左端のボックスに注目してください。ログを取った時と同様にペンをテーブルに置いた状態は0。手に持つとこのように4に変わります。 そして何かを書くような動作をすると8になります。止めると4。テーブルに置くと0となります。こうして先ほど作成した Decision Tree がほぼ期待通りに動作していることが確認できました。非常に簡単な作業による初期検討を行うことで、より高精度な判定を行うための 次のスステップににムーズに着手することができますこのように ST の機械学習コア内蔵 MEMS センサーを使えば思いついたアイディアをすぐに試してみることができます。ぜひご活用ください。ご視聴ありがとうございました。